えっと自分はどんな性格だと思う思い込む割には気り抜けたら自分の<笑>やりたいことやるみたいな29好きな場所はアニメショップとか家も好きかななんか一番精神的に来るものって言ったら家から離れてどっかで生活することかな あまり新しい拠点っていうか、そういう場所に馴染める、すぐに馴染める人間じゃないと思うので。